まさかこんなものがな幸運だな確かにこの文書は薮大名が武器輸送に関わっていることを証明するさらにもう二度と聞くことはないと思っていた名前があったまだしてるかん先生おおと人の加わってくれると決めたかなんというかな 上様は気前がいいんでねこれを見てくれこの文書に拓馬殿についてのことが記されている拓馬待てあの大阪城で助けてくれた斜氏のじいさん大砲で死んだかと思っていたどうやら生きているらしい文書によれば藪大名のもとで捕らえられている鶴山にある古い寺院だ 今町からは遠ないな確かにその寺院はもともとは違法武器の輸送で使われておったと疑っておるうん拓馬ってりのある人だ拙者はすぐに鶴山に向かおう俺たちはどうすればいい矢部大名との対立はさらにありえそうになった情報を集めて すすぐさま行動を起こすべきだ寺での助けは欲しくないのか心配はいらぬ隼人殿拙者の昔からの付き合いのある方と向かう<音声>ところで雪殿がお主から指導を受けられるようにすると約束をしておる待て何だって 二人でヤブ大名の御殿へ偵察に行ってもらう。卓上に指示は残しておいた。見つけられるものはすべて見つけて、拙者の帰りを待たれよ。会うって言ってたのは誰かしらうん。まあすぐにわかるだろう。とにかく、ヤブの御殿がどこにあるか確認しよう。はい、先生。 うん私が先についてしまったかもしかして連絡が届いていないのだろうかごきげんよう無限様おお愛子殿この人里離れた山の中そなたのような美女にお目にかかれるとは何たる幸福かあら無限様ったら そんなこと言うためにここまでいらしたのかしらそうだとよかったのですが拙者より先に来ていたようですな何か気づいたことはおしゃべりな見張りがいるわ滝のそばに捕らえ人がいると拓馬殿に違いないいかがしましょうか 寺に仕える女たちがいるわ服をいただいてなりすましましょうそうすれば自由に動けて金を鳴らせるわ紛れ込む。 なんと美しい計画拙者が見初めたそなたの魅力の一つだいいでしょうくま殿のところに着いたら隠れて誰か来る失態を埋め合わせてくれるかのやぶさ様そうの仕事を増やしておりますくまも同様ですことはすぐ終わる 老人はすぐ不要になる。山から逃げ出さぬようにしておけ、大せのままに破る様時間通り輸送を行い、これ以上の遅れは許さん。破る大名近いうちにまた会うであろう。今は宅間殿の解放が先だそうね。始めましょう。 幕開けね。特別な粉よ。敵の視野に入らないように任務のためだ<笑>上様、向かっている。分 か, かってるだろう。単なるヘアピンね。 優雅な解決法ねしっかり見張る頑張る<笑>いい移動中中よ<笑><笑>簡単に隠れられらわ<笑>計画実行てせる 気づかれないままねだなければヤブ様がお前の首をっ最も優雅な小道具ね勝利<笑>始まったか ん, ん刀を休ませて。 取りは設置したこれには誰も抵抗できない<笑>少し休めるぞ慎重に進ニスモテキノ入らないように 特別なコなイトセンニュース私がいない間、おとなしく待っていてくださるかしらそなたの美しき後ろ姿に心とらわれ、動くこともままならぬでしょう。う<笑> ショーの始まりね。気づかれないままね最も優雅な小道具ね計画実行中命を奪う必要はないわ<笑>ゆっくり眠ってね幕開けね密かに、ね。 単なる部屋 ね, ね。お寺の前の住者のうう場所って落ち着くわね終わらせてみせるわ簡単に隠れられるわ見張りの数がそうや準備者が多いよここに神のカゴなんてないわね優雅なチャレン ね, ね衣服の手に入る場所だわ 気づかれないままね<笑>一滴の血敵の視野に入らないように昔こういうのも着替えてしまえば。 見張りは私に気づかない。はかまなんて久しぶりだわ。金を鳴らしに行かないと。そうが祈りに行ってしまえば、無限様が来られる、ええ。ショーの始まりね。抜け穴ね。これは寺の別の場所へとつながるのかしら。面白そうね。終わらせてみせる。ええ 金だわいつもと違う時間なんだ。 道は開いたわ入り口に戻って無限様が入るお手伝いをしましょう移動中よ。 幕開けね。計画実行中。優雅な解決法ね。<笑>単なる部屋<笑>優雅な。 モノトテズニーのイにシラソコニーヨーモトキカセティアテラニーハイトゾウジョキョアイカガデいアイコトロイドカクサいろモノガアイオキトカコニーロイドアリソネキロクガライカーサガシテミマシしムゲンサマラシカタバ けれど、今は先にすべきことがあるわ。最後はあっけなかった。それで。隠れていよう。上様のために。ああそういえば。なんだ失敗はせぬ。もう一つる。そこにいよ 任務のためだありがとうねでは失礼終わらせてみせるショーの始まりね<笑>この岩は役に立ちそうだ 警戒心の弱い敵に投げつけることもできましょう。興味深い戦略ですこと。ぜひとも詳しくお聞きしたいわ。一撃。あら、そうなのな ん, だ、うん、しんだ向かっている。<笑>知らなかったわ。隠れている。 上様タイヤとトランドでまだ。なかなのしのびのことお知り合いになれるのか楽しみだ。ひょっとしたら彼と互いの技を伝授し合えるやももれるな。いがもしなのくノイチ。いいやりとりができそう質問があるた。滝だ 魔殿が近くにいるはずだ大阪城での勝利は彼なくして不可能だったとおっしゃってましたわねその通りである彼の方に礼を言える機会が訪れるとは助け出したら二人でお礼をしましょうなんだもう一つ質問いいかしら いっぱいどうだそれよこれ刀を使うとします上様のためのやい だ, だろう な,、うん、<笑><笑>そうなの物を捨っているにるいっぱいどうだよもう一つ質問いいかしら<笑> 後で取り戻すとするか、うん、そういえば。うん、もっと聞かせて大将もう一つる拙者が最も命を奪える技だ。<笑><笑> ふん<笑>気付かれないままね慎重に進もう失敗酒だおとりは設置した。 そこにいよう。計画実行中。単なるヘアピンね。これには誰も抵抗できない。優雅な。<笑>敵の視野に入らない。死ぬにはちょうど。物音を立てずに動こう。 イかっイムサムライがこの辺りを見張っているならこの変装も通用しないわね距離をオる予定よりかかるのか。はあ、いい質問だ、ね、おとりだ しているのか一杯どうだ何ピトタリトモイカシオケンミンタイコソサイキョロブキデアキソケマクアキノシノジャケンに従うとしよう。移動中よ。 どう<笑>やってやるよ 残さしよ。次、う、の、ん、拙者の役目は明確だ。上様のために隠れていよう。刀を使うとしよう、うん。名誉と共に死ねたのだ。 <笑>よく来てくれたわい。そやつとの話は拉致があかんでの。たくまのお城無限にございます。覚えておいてでしょうか、うん、うん、忘れるわけもなかろう。若い忍びと共におったの、大阪の包囲戦の時にの。あなたを助けに参った。呼ぶ大名が。 ここであなたに武器を作らせていたのですね。わしの知識にさぞかしい興味があったようでな。捕らえられた多くの僧は武器作りのいろはを教えねばならんかった。フ、うん。ヤブ大名にはこの報いを受けてもらおう。話は後にしましょうか。僧が参拝を終えて戻ってくるわ。入り口までは距離がある。<笑>そうじゃんな。 お連べっぴんさんの言う通りじゃ、えー、<笑>ここに来るまでに鶴の像を見とらんかなぜそのようなことを古い場所じゃからな古い秘密もある打ち図に像の場所の印をつけておこう調べればひょっとしたら何かあるかもしれんお、うん、いのうまど殿 その足の足ことは残念ですああそういおおもうこの場所とは永遠におさらばじゃお聞きしてもよろしいでしょうか自由の身となった今どちらに向かわれるのですかうんヤブ大名の野望に肩入れするつもりなんぞこれっぽっちもなかった一方で お主たちの手助けなら喜んでしようぞ。ご無理をさせるつもりはありません。<笑>無限。心配せずとも適切な道具さえあれば、わしのような老いぼれでも戦場で十分役に立てるわい。タクマ様は多彩なお方ですなね。多才すぎて厄介事ばかり抱え込んでしまうほどじゃ。<笑> それではひとまず陣営に戻り藪大名討伐について作戦を練りましょうぞ。